ストレッチのソーナーですはいこのストレッチはですね愛してる大好きありがとうの言葉を使いながら行うストレッチですこの言葉を使うとねボディがねよく伸びます緩んできます心も体も緩む素晴らしいストレッチ私私志尊ひろみが開発いたしました あ自己紹介ね私世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしておりますスーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申しますシスターってその場で大きな声で呼んでいただいていいですよせーのはいいいですありがとうございますさあでは今日もですねこちらのありがとうストレッチ始めてまいりましょういいですかはいよろしくお願いしますそうですねえっとこのストレッチはですねえっとこちらたら こここのの言葉を使ってておおききまます。す。忘れないいい、ようにここに置いておきますはい、シスターではですね、いつものようにこちらからいきましょう、ビフォーアフターのチェック、あこのビフォーアとアフターをチェックするとですね、違いが出てきます、体がね、緩んできますので、その緩みが分かるとですね、モチベーションにつながってまいりますよ、モチベーションにつながると継続につながりますので、継続すると体が変わってきます。 そしてあとは笑顔で行ってください、笑顔で行うと呼吸ができます、呼吸ができると体が緩みます、緩むことが重要だからね、体も心も緩んでいきましょう、はい、では、ちょっとですね、1点説明タイム入ります、昨日は足振りまでいきましたね、足振りまでいきました。 その次、今日はですね、ふくらはぎさんのところの説明をさせていただきます。ふくらはぎさんはですね、えっと、まず内側のふくらはぎをほぐしますので、ご自分の。え、うん、え、やる方の足を前にして、反対側の足は後ろ。で、ふくらはぎさんが地面にぐっと乗っかるような感じにして、両方の手をぐっと。で、体重を乗っけてください。これで、こう、ぐいぐい、こう、ほぐします。これ。 きゅうりの塩もみストレッチと呼んでありますここをぐいぐいぐいぐいほぐします体重かけてねここ体重の使い方体重が活かせますよ重いほどよく効く、はい、ぐいぐいぐい、はい、そしてキュウリの塩もみさんを行ったら今度ですね結界さんという場所がございますえっ、ー、とね膝のお膝さんねお膝さんのちょっと上のちょっと内側 内側の点ここちょっとね押すと押すだけでちょっと痛いんだけどここのところをですねさっきのポジションねさっきのポジションでこの今 こ, この内側膝のちょっと上の内側に体重をぐっとかけてここだけをほぐします体重のけてボディをこうゆするような感じにしてでちょっとあの、うんとまあ、この周辺ですね周辺をほぐすというのをやってみてください はい、では今日はきゅうりの塩もみさんとふくらはぎ内側きゅうりの塩もみさんとかいさんまでいきましたはい、ではここまでねちょっと覚えておいていただいて途中で出てきますのでしっさお声がけしていきますはい、ではさ早速今日も始めてまいりましょうスルッとねスルーバージョンでいきますのでえよいしょスルッとね流して流してっていうかまあ あのサクサクいくバージョンでいきます。はいではまずは、えー、前屈チェックです。両足を伸ばします。両方の手前です。ただら。はい、今の位置が今日どの辺かなっていうのもチェックしてください。今日シスターちょっと行ってますねこれね。ここボールを踏んだからだと思います。今日結構ね。はい右あのテニスボールをね踏むっていうのもシスターやっておりますよ。効果があります。 はい、今日はこの辺です。背中の位置ちょっと下ですね、いいです。はい、ではですね、この、あと、あとお膝の上がね、お膝の上も今日は比較的伸びてるな。<笑>でも も, ももが丸い、ね、これも伸びてるな、今日は。今日ね、朝ね、デスクワークするんですね。デスクワークシスターね、スタンディングデスクなんですよ。スタンディング、立ちながらボールを踏んでるんですよ。で今日集中してデスクワークやってたら、 あの長時間踏んでたみたいです<笑>なのでちょっと伸びてはい。さあ皆さんのボディはいかがでしょうかはい、なさんおはようございます今日も行きましょうはい、ではスルッと、うん、スタンディングリスクとってもいいですよ私はもうみんなにお勧めしております<笑>ほぼ椅子はね使わないんですよお夕飯の時だけ椅子に座りますけどそれ以外はねほぼ 座らないので椅子はねもうちょっと撤去して、ね、ちょっと奥に置いてあって、であとは立って立って作業してよります。すごくいいですよ。はいではえっ、ー、とではですね早速いきましょう。左足の上に右足さんを乗っけます。指を横に開いてぐいぐい指先足指ぐいぐいからですね。はいではガーッといきますよ。えー、声出してアイセル大好きありがとう。二回言うとエイトカウントでほぼ 8カウントだけどシスターがワンモアセットって言ったらもう一回言うとそうするとツイートということになりますはいそれでは声出して呼吸を言いながらで、えー、と足先はほぐすけどボディも全体ね大きく動かしながらやりましょうそうすると上半身もほぐれてきますそれではいきましょうせーの<笑>何やるか忘れてる指をグイグイからいきますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指 愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きお隣の指。愛してる大好きありがとう。愛してる大好きボディも使い回し。相手は指をぐサッとさして足の甲上の方を持って足先。つま先ねじりせえの愛してる大好きありがとう。愛してる大好き。 あ土踏まず下側を持ってねじりますせの愛してる大好きボディを使って笑顔でね愛してる大好き声出してくるぶしを持って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい回します愛してる大好き大きくありがとう、はい、し愛してる 肘を回して、はい、ボディもありがん、反対回し、愛してる、大好き、ボディごと盛大に、愛してる、大好き、笑顔でナイス、指を取って、足振り、足首振り、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、上下、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、足振り、足, 足だけ振り、ありがとう。 愛してる大好き、横振り、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、はい、ではきゅうりの塩もみ、今日出てきたところね、いきましょう、右足さんから、ふくらぎ、せーの、愛してる大好き、きゅうりの塩もみは、もう、愛してる大好き、ありがとう、かいさん、これも今日やった、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、内ももさん、はい。 愛してる大好き内もも体重かけて愛してる大好きナイスはいではお膝さんをひっくり返しますキュウリのもう塩もみの外側さんせ次の愛してる大好きふくらはぎ外側さんはい愛してる大好きナイスはいではお膝を立ててふくらはぎ裏側さんはい愛してる大好きありが笑顔でね。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 ありがとう、はい、つま先お膝ざ、うちがもも外グイグイ、せの、愛してる大好き、ありがとう、手でもいいよ、愛してる大好き、ここワンモンセット、はい、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ありがとう、はい、左足さんのくるぶしを持って、くるぶししごき、せの、愛してる大好き、ありがとう、せーだいりうぞ、ぞ愛してる大好き、ワンモンセット、<笑>あ愛してる大好き、ナイス。 相手はお膝さんを立てて、もも裏ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、盛大にゆすって、愛してる、大好き、もも、内ももゆさゆさ、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、もも外ゆさゆさ、愛してる、大好き、ありがとう、リズムに乗って、愛してる、大好き、膝裏ぐいぐい、愛してる、大好き、ありがとう。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 愛してる大好きボディーごとを揺すってね愛してる大好きここ、寝入り、ワンワセット、はい、愛してる大好きありがとう愛してる大好き背筋を伸ばして骨盤転がし左足さんのお膝の外に左手右手お尻さんこう盛大に転がしますせの後ろからかせーの愛してる大好きありがとう 第に転がしてワンモア、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。背筋を伸ばして、右手さんあ左手さんぐさんっと右腰、せーの。愛してる、ねじます、ありがとう。愛してる、大好き。ワンモア、セット。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。いいです。 さあ、ここでこれで b 足終了いいです今日もバッチリはいありがとうございますですポーズも入ってますよ最後に、はい、では両足を伸ばしていただいて右足さんチェックタイムどうぞお右足さんほぐれました背中 の, の位置が低いはいでは左手さんどうですかうんはいではお膝の左手さんはまだだからね膝の高さが全然違ってますよ腿腿の外も、あも伸び ダラんとなりました。さあ、ご自分のポーズどうでしょうか。ちょっと休憩、水分とって。はーい、どんな感じで変化が出てるか、あったら教えてください。お、すみちゃん、おはようさん。いらっしゃい、やってますよ。朝九時からね、ほぼやっております。えっ、ー、と、明日と明後日はお休み、あと水分とってください。どうぞ、うん。はい、デトックス、水分を取るの重要ですよ。水分を取るとね。 デトックス、リンパが流れて老廃物を外に出せますのでお水をお取りになってやって終わったらまたお水をお取りになってそして、えー、よろしいところに行って、えー、よろしいものお出しになりたいものはお出し切る<笑>これ重要です<笑>、はいうん、さあ、片足の違いどうでししょうか。ん飲みました、花さんいいです、ね、はい、では早速左足さん行きましょう ええー、と資産ね。説明は1日1個ずつ説明をね。ストレッチする前に今行ってありますので、もしちょっと分かりにくいなっていうところがあるかもしれませんが、過去の放送なんかもね。見返しつつ、えーえー、だんだんね。覚えていっていただければと思います。で、今日はスルーでする。この後、左足さんを通しでいきたいと思います。はい、では右足の上に左足さんを乗っけます。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 愛してる大好きお隣の指はないから<笑>指をふくさっと握手足の甲の上を持ったら足先つま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう手足を握手してますよはいありがとう足の甲の下を、うん、とつじまずの下を持って足先ねじりせーの愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き くるぶし持って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きアイスはいおひつま先回すみます次の愛してる大好きありがとう声出して盛大にここをボディも使ってますよありがとうはい反対回し愛してる大好きありがとうつま先大きく回して愛してる大好き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 両手もアップ。両足両手両足、不利です。よ、せーの、愛してる大好きありがとう。せーの第二どうぞ。わもわ、愛してる大好きありがとう。愛してる大好き、チョキのポーズでキープ。<笑><笑>いいですはい、いいです。もうできましたでしょうかはい、いいですね。はい、ありがとうございます。バッチリ。はい、では左足さんはふくらはぎを置いて、 9位の塩もみさん、きょうやったとこせーの、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、結界さん、どうぞ。愛してる、ひざ の, のちょっと上。はい、愛してる、大好き、内ももさん、どうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、お膝さんをひっくり返して ラグさん、外側です、きゅりの塩もみ、せーの、愛してる、大好き、体重かけて、はい、愛してる、大好き、上半身も使ってますよ、はい、ではお膝さんを立てて、ふくらはぎ裏側、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、はい、愛してる、大好き、笑顔で、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、膝上ゴリゴリ。 愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好きお皿回り、ぐいぐい。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き。ナイス、ももを伸ばして、もも上、ぐいぐい。愛してる、大好き。手でもいいですよ。はい。愛して、大好き。ありがとう。つま先、お膝内側、もも外グイグイ、ぐいぐい。肘でもいいです。大好き、ありがとう。愛して、大好き。ここ、ワンワンセット。はい。愛して もも横をね、ネイビーに、はい、愛してる、ダイス、ナイス、はい、ももの横のまま、左、えーと、右足のくるぶしさんを、ももの横に乗っけて、しごきます、くるぶししごき、せーの、愛してる、大好き、盛大に、愛してる、大好き、ワンモアセット、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ナイス、はい、では、この足を置いて、左足を立てます。 桃裏ゆさゆさ、ぐさっとさしてせーの、ゆすって、愛してる、大好き。ありが、ゆすります、ボディごと、愛してる、大好き。内ももゆさゆさ、愛してる、大好き。ガッつり持って、ゆすってよ、はい、愛してる、大好き。もも外ゆさゆさ、はい、愛してる、大好き。ありがと、ここも盛大にゆすって、愛してる、大好き。 膝裏ぐいぐい膝の裏をグいぐいします大好き言葉の通り「<笑>もう愛してる大好き」膝下ブラブラちょっと持ち上げてせーの「愛してる大好きありがとう」手の位置をちょっと下にずらして「はもう愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きンもはちょっとずらして愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きナイズはいこの足を後ろに置きます右足さんが前左足さんが後ろ ははいでは左の腰に置いたら手をぐっと体重かけてグイグイせーの愛してる大好きもも横グイグイありがとうわもわ愛してる大好き笑顔でわもわセット愛してる大好きありちょっとお尻さんの後ろ側まで大好きナイス骨盤転がし背筋を伸ばします右手3右のお膝の横 左手さんお尻っぺたおへそ天井を向くのと床を向くのとせーの後ろから愛してる大好きありが盛大に愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, あ大好きナイス背筋を伸ばして骨盤ねじ右手さんは右の腰の横左手さんは腰腰肘肩回しますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上回せた 愛してる、大好き、背筋を伸ばして、愛してる大好き、笑顔でナイス。はい、では最後、骨盤転がし入ります。マットさんをちょっと重ねていただいて、もうあんまそのままで、座骨さんが痛くない方はそのままで、も全然 OK。足は肩幅から腰幅ぐらい、違う、腰幅じゃない、肩幅に開いて、そこをぐっと背筋を伸ばして、はい、足を踏んでおります。 で手をももの後ろにして背中を丸めるのと伸ばすのと骨盤を転がしていきますはい後ろからせーの愛してる大好きありがとーだに愛してる大好きワンモーセットはい愛してる大好き笑顔で声出して愛してる大好きナイスではこれが最後クイックです頭の位置が上下するだけでボディはその場において骨盤せーの後ろから愛してる大好きありがと 愛してる大好き、ああ、いや、ワマンわン愛してる大好き、ああ、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、はい、ということで、全部終了。最後、いいです、ポーズ、足を上げます。足を上げます、背筋を伸ばす。手を回るいいでーす。皆さん、ご一緒に、せーの、いいでーす。はい、ナイス、これね、これキープするだけで、ね、ここ、あの、腹筋さん使っております。背筋をぐっと伸ばす、いいですね、はい、バッチリ、ありがとうございます。 で, きましたでは、両足のチェックタイム、両足伸ばします左手さんせーの、おいいですね、だいぶきました、背中も落ちました、はい、右手さんも、はい、緩んできました、お膝さんの位置もね、下りてきましたし、ももさんも伸びてきました、いいです、ばっちり、さあ、ご自分のボディの変化、いかがでしたでしょうか、水分とって、コメント、何かね、お書きいただいてもいいです。 アイシェル水分と<笑>ってねはいではハンナさんもいかがでしたでしょうかさあということでねシシャも水分とりつつうんさあシシャの告知タイムですじゃらーそういえばですね私ここを連日お伝えするのをすっかり忘れてましたけど「ライフ e 4 2 シスターの東京マイムカレッジさんの、えー、みんなが出てお友達パフォーマーも出ているバラエティライブ、えー、パントマイムとかダンスとかも入っております。えー、これ明日なんですよ。三月十三日日曜日<笑>なんで今まで言わなかったのね。<笑>すっかりすっかり忘れてたわけではないですけど、はいえっ、ー、と十三日日曜日、えー、オンライン。 オンラインが2時からございましてリアル公演は、えー、5時半5時半からスタジオエヴァ新大久保新宿区新大久保シスターのスタジオスタジオエヴァでやっておりますシスターも応援出演しておりますのでご覧くださいえっ、ー、とあと何ですかえまあそういうことです<笑>ライファイボリューム42ですはいこちらもお楽しみにはいあとですねこれここに置いとけばいいのおー そ, うだったねはい、そしてシスターのこちら、えヒロミのひのじイーデスビデオ上映会 VOLUM1、ヒロミのひのじ3月26日、14時と18時、シスターの、えー、がとパントマイムを学んでいた東京マイムカレッジの時、2年間学んで、その後、卒業公演で初のソロパントマイム公演をやったんですが、その時のビデオを見ながらシスターがちゃちゃを入れてえ、お客様もちゃちゃ入れる。<笑>そして というビデオ上映会、初の試みでございますね、ボリューム1。はい、ぜひ見にいらしてください。あと、あの、えー、私が学んだパントマイルの先生、並木孝タ先生のコメントやね、卒業式の、や飲み会の模様もちょこっと映っているかなと思います。はい、楽しみに。こちら QR コードございます。さあ、はい、ということで今日はね、ここまでです。 私これからね東京マエムカレッジのレッスンにございまして土曜日の朝レッスンっていうのがありまして朝やってますんでねでご興味ある方はぜひレッスン体験レッスンいらしてくださいはいということで今日もここまでになります皆様スッキリしましたでしょうかあスッキリしましたいいですのポーズちょっぴりですか<笑>いいですのポーズね座ったいいですポーズもね皆さん鍛えてください座ったいいですポーズ手足アップ はい、ありがとうございます。さあそれでは、今日も素晴らしい土曜日の一日をお過ごしくださいハバナイスで。明日ね、よかったらエヴァでお会いしましょう。はい、ごきげんよう、Have a nice day! はワンダーハー !Thank you! チャオ、バイバイ